ホーキンス国立研究所来ました。二階は後回しにしたいからここから回そう。わな、トラッパーだな。こっちに来そうだ。今は罠設置中かこのフックに来ないか まさかこんな近場にフックあるフック近すぎるぞ。おお、不死だな。ケイトが救助行ってくれる。 みんこっちに来ないのか。なんとか回しきれるかしまった手が滑った。俺行った方がいいかな 大丈夫か。クローゼット治療しとこうかお願いするわ新温が来るかもしれないクローゼット隠れようまずい来るのが早かった今負傷したらクローゼットにタゲがいってしまうなんとかここから引き離したい 全然間に合わなかった。あれ、もしやクローデットのこと見えてなかった。 ところにはなある<ス>この板は先倒だししとこうおこっちに来るのか ダメだったケイトありがとう罠踏まないように倒しとこう ゲートはまだ釣られてないからいいなギリギリ間に合わないか結束助かる俺は発電で良さそうだ仲間が見つかるか俺の方へ来る 板先倒ししといて正解だった先回りかあれ自分の罠踏んだぞ。 今度は追ってこないゲート使用してくれるのかか彼女には俺が見えていないあそうかゲートそっちにあるんだなキラー今どこだろちょっと隠れるあるよなーノーワン こっちのゲートも半分ぐらい進んでないかダメだ進んでない。さっき倒れたばっかりだから、回復ゲージもまだ溜まってないはず。ノーワン探してクローデットが救助できるかどうか。バベチリで映らないようにして探すしかない。 いやア近くにいるよなこっち側のゲートも開いていないクローゼットもノーワン探してるんだろうけど見つけても救助まで間に合わない猶予もないから厳しいごめんケイト倒れてすぐに起こしに行けてたら 助かってたかもしれない。クローデットハッチかハッチらしいってよう。